お心の 強, 強, 強い言葉をありがとうございます、えー、続きましてぶっちゃけデイズで締めたいと思いますこれが最後のサーで す, ーないですか全力出してください音楽さんよろしいでしょうかうぶっちゃけデイズの CD 大丈夫ですかはいでは参ります、はい ありがとうございました。 で、香取市民で予測をる終了させていただきます、えー。4時半からこちらイルミネーションなんですけれども、4時15分までにごめんな度開園していただきまして、イルミネーションをご利用の方はサイン入場という形をとっていただきたいと思います、えー、今だいたいですね。ハード系が3時55分ぐらいなので、ね、15分というとあとね。だいたい。